1健康2時間3善光、はい、<笑>うわ<お>っ<ー><笑><笑> こ<笑>これこれ何金メダル金メダルです<笑> え, ー、<笑><笑>えこれひ、<笑>ひちゃん おおおめでとうございます さんおはようございます。今日は5月2日です。外の天気は曇りそして風が強い。僕は家の中にいますけど3月24日のことを思い出すととっても元気になります。それはなぜか箱田さんにいたからです。<笑>ああちょっと待ってまだ箱田さんの話聞きたくない人はもうちょっと待ってくださいね。 ひなりちゃんと午後に会いましたがその翌朝箱<音声>田さんのイベントに参加しましたそのイベントは函田さんのポルタテというイベントです。どういう意味かというと晴れてる箱田さんの日にあるヘリコプターが山の頂上の近くまで竹の棒を運びます 竹のポールを箱田さんの先輩たち山小屋から窓から出してそうです 窓から出してなぜか雪が多くてドアから出すことは難しいですなので窓から出します自分の体にカラビナそれから紐で7つもしくは14個のポールを自分のカラビナにくっつけた後に山の頂上から山のふもとまでその竹のポールを雪にさして春用のスキーのコースを作りますそのイベントに今年の3月24日に参加してそしてなんと 2年前にも参加した時と天気が違ってて今回は晴れました上りも下りも晴れましたがポールを自分の体にセットしてよし出発しますと言われた時に真っ白でしたでもその真っ白はその霧は長く持たなかったんです2つのチームに分けて1つのチームは山の頂上までいてもう1つのチームは山の横を渡ってそしてここのチームがこのチームが来るまでずっと待ってました それは30分ぐらいだったんです。最初は黙って待ってましたがこれはもうちょっと時間かかりそうですねもう買いに行きましょうと思ってちょっとずつ上り上がった上がりララララララちょっとずつ上ってそして霧の中からかっこよく函館さんのガイドさんたちがちょっとずつ見えてきました ポールを刺ししながらら山の上から降りてきました僕は一番若かったんじゃないかな女性もいましたそしてみんなは軽々と滑りました後で僕も気づいたんだけど思ってるよりそのポールを自分の体につけても普通に滑ることができますそんなに重くないですそしてちょっとずつゆっくりと素晴らしい天気の中そしていいパウダーの中を滑って山の向こうまである春スキーのコースを作りました 途中で最初から準備されてたランチを食べました。雪見ランチ雪見ランチだったっけ雪見ランチ確か。今日は5月2日、ゴールドンウィーク。けど3月24日の話を思い出すと心が晴れます。お 朝は箱田さんの先輩たちに会ってとっても嬉しかったです。そして午後、箱田ロープへのゴンドラの中で友達の龍馬マさんがひなりちゃんの紹介をしてくれてまた嬉しかったです。ひなりちゃんが若くてゴールドメダリストでこんなことはなかなかないと思って本当に嬉しかったです。これからも箱田さんの先輩たちも若い人たちも応援したいと思います。みんなで沖縄を作ってこれからも何やっても頑張りたいと思います。 僕もバランスボールを購入してそれからお出立てをしながら美味しいコーヒーを飲みながら皆さんとまた会えることを楽しみにしてますそれまでに元気で Stay home だけじゃなくて Stay healthy この世の中の大事なことは1健康2時間3健康 お渡しさせていただいた袋の中にロープウェイの手入れてますので、そちらのほうを。 剣と弁当もらって汁を忘れた人はどう思いますか<笑>その通りですね笑うしかないですねあ<笑> お揚げ物 うんここいいね、さあ行ってみよう Thank you. 工場みたいだね<笑>。<笑> おおあと2つしかないいいな Ah, I'd like to ask. 雪見弁当。雪 見, 弁当<笑>雪見ってといきまーすって<笑><笑>してるのかな でいいあす。そうだ思い出した。 来年もし箱田さんのポルタテに参加したかったらぜひインターネットでこのイベントの名前で検索してみてください箱田さんの先輩のことを手伝いたいと思う気持ちあるなら素晴らしいパウダーを滑りたいならプラスベント付きでこのイベントに参加したいんであればぜひ連絡してみてはいかがでしょうかそれではヘバダバー s e e you! 楽しそう、yeah. <laughs>